こ ん, にちはこんにちは。お久しぶりです。<笑>まずはあの長い間お休みさせていただいて<笑>申し訳ございませんでしたと。元気になりました。元気です。もう元気になったんで今日から夏に夏をしていきたいと思います。はい。はい、ちょっと熱、ね、い暑いですから気をつけながら。そうですね。やってはい。今回は夏に皆さん、うん、初夏にめ切りをしたと思うんですけど、はい、そのめ切り後のめ 柿と言いますか目切、うんね、りって一つの頃から出た目を切ってその場所からいくつかちっちゃい子なんですけど、はい、ちょっと<笑>コーデの音うるさいななんですけど、はい、えー、<笑><笑>えあああああなああああああああああああああ 切り用した後のガキなんですけど一つの芽からたくさん出てしまっている芽がどうしても出てくるんですよ木の樹勢によって、はい。なのでそういうところをほっといてしまうとこの切り口がどんどんどんどん栄養がたまって太っていっちゃうので伸びてからじゃなくてその伸びきる前にちょっと積んであげることによって、まあ、無駄な栄養を使わないっていうのもそうですしそこが太らないようにするっていう。 効果もあるので、それを今の時期にやっちゃいたいなというふうに思うんですけど、皆さんが大体お持ちなのがこのぐらいの大きさじゃないかなっていうことで、うんえー、その大きさごとの描きの考え方というか、をできたなというふうに思います。ちっちゃいのから行きましょうか。うん、じゃじこれ、今3つあるんですけど、まあこの2つが同じもので、でこれが結構若いやつなんです。全然。 こっちの方が若くて、だいぶこれは年数かかってる。これでもかかってて、よくしていてこういう風にしていきたい木なんですけど、今ちょっと見てもらえると、こういうところが今年行った後になります。今年春先から伸びた芽をハサミで元から切ってしまうと、こういうちっちゃい芽がポンポンポンポンって出てくる。うん、盆栽の考え方っていうと、やっぱり枝っていうのは二股が 理想になっていくので綺麗にこうやって二股で続いていくようにしたいんですけど樹勢、うん、があるところとかだとこういうふうに同じところから4つとか出てきちゃうので、うんうんうん、これをほ っ, といほっといてしまうとここがだんだんだんだん太っていって下順といいますか幹の、まあ、太いところからよ細いに、うん、太いのから細い幹がだんだん細くなっていくっていうのが、ね。 理想なんですけど途中でボコってなっちゃったりとかっていうのが起こりえるのでこういうのは早めに処置した方がいいのかなっていうふうに思いますのでそういうのをやっていきたいなと思いますそれ を, 基本を2つにしててくって感じで す,、ね、そ, うですでその2つをどの2つを残すかっていう考え方を、まあ、大きさによってもちょっと変わってきたりするので、はあ、まずはこの木はいくつか重なってるのがこことここですかね、はい、ここにもあるかこれでどれを残すかっていう話 でまずじゃあここからやっていこうかなこの枝っていうのは途中から出てる枝なんですよなのでどっちかにこうやって振ってあげなきゃいけないとなのか横なのか、うんまあ、後ろに今回しておきましょう振る時に横になる枝を残すんですなので今回の場合はなるべく均等の大きさにしてあげたいんですよ、うん、ここが大きいのが一つ中くらいがここに一つで一番ちっちゃいの次にちっちゃいの。 っていう風になっていると思うんですけど、どれを残すかって考えたときに、まあこの五本の指が目だとして、どれを残しますかって、はいどれを残しますか。れあれで指と薬指。これとこれね。はい。で後はこれは切るということですねううです。要は横横を残して上と下と下、うんまあ、変な風に出てて、はい、これを残すとまあこういう風になるわけですよ横横に。うん これを盆まあこの木をどうするかってのはまだ決まってないですけど例えばこの枝をこうしたこうするって考えた時に横横に残るのはまあこれとこれになるのかな、うんうん、そう で, す、ね、であとこういう木の考え方として大きいのを取るとちっちゃいのも間引いちゃって中間の大きさの均等になる大きさを残すっていう考え方が一番無難かなというふうに。 思いますなのでこの場合はまずは上のやつピッその次に下のやつとこうするとねだいたい同じような大きさの芽が2つ残ったと思います、うん、一番大きいのを落とすっていうことをした理由としてはやっぱり大きいやつを残しちゃうとこれがまたどんどんどんどん大きくなってだんだん太ってくるんですね、うん、逆に小さいのを残しとくとえーまあ、なんだろうな、うん、まあいいや。はい <笑>じゃあ次これでこの木の場合どこを頭とするかって考えてあげるといいかな、うんまあ、この木の場合今この辺が正面かなと思ったんでこれをこういうにして横横にしましたけどどっちかが頭になると思うんですよ。うん、いいかなもうこう来てこっちが寂しいからこれを枝にしてこれを頭にするって考えたらじゃこれが枝になるんで枝はこうやって下げます。下げたにに横横になるやつを 残してあげると、今は4つここにありますけどもまず下のやつこうやってで横横の中間の大きさを残しつつ一番大きいやつを取ってあげる、うん、と大体同じ大きさの芽が2つ残ったと思いますけどで少し今茶色くなってます葉っぱは去年の葉っぱなんですけど、はい、これはまず取っといた方がいいかもしれませんね。 とっとと切らない、うん。切らないで。いでうん、まあ、茶色いところは生きてないので、茶色いところは切っちゃってもいいかもしれないですけど、一応水を引っ張ってくれる要因なので。これだけ残すよりも、まあ、ちょっとぐらいは葉っぱつけといた方が。いいかもしれませ ん,、ねうん。あんま多すぎても良くない。そうですね。何枚ぐらい。まあ、本当は芽かき、かきじゃない、あの、芽切りの時、終わったら恥ずかしいっていうのがあるんですけど。それは、だいたいもう。 受精に合わせて5枚残すとか、うん、ちょっと弱かったら7枚にするとかいいそういうのやってあげるといいんですけどなかなかこれに全部全部できた方がいいじゃないの で,、まあうでねまあ、こういう感じになりました、はい、あとはここもあるかなで逆に今次頭なんですけどこう伸びてきた時にこのちっちゃいのと大きいのと中くらいのがありますけど、うん、これとこれだと少し弱いかなっていうふうに思うんです これだととちちょっっ弱すぎちゃってもしこれ取った時にこれも一緒に枯れちゃう可能性もあるんで、うん、今回はこのちっちゃいやつだけ取ってでこれとこれが二股になったっていうふうにしました、うん、まあ頭と考えれば割とね、はい、伸ばす勢いがあるところなので、うん、まあこういうふうにしてもいいんじゃないかなと、うん、さっきよくはまだちょっとすっきりしたんじゃないかな、うん、これがこの大きさの、まあ、メ目カき。メカ 見かけの時期は今8月の10日ですけど、はい、もうちょいあと後なのかなえっ、ー、とこのやつは割と早くやったんですよ、はい、皆さんこのクロマツたちって結構7月末ぐらいにやってると思うんですちょっとど前にやってるんで今この時期にこの大きさになったんですけど、うんえー、ちょっとみんなはまだここまで伸びてないかもしれないで す, ですね まあ、だからら目が大体このぐらいのぐいききさになってきたそうです ね, 感じですかね、はい、時期とかじゃなくて、うん、時期は時期なんでしょうけどこのぐらいの大きさになったらやってあげた方が無駄な力使わないですし、うん、じゃあ次これ、はい、この木はどこを正面にするかって考えた時すごい難しい木なんですけど次、うん、とまあ こ, れこれぐらいにしてこれが頭になってこう枝があってこれが裏枝になるのかなっていうのを考えた時にじゃあこの下に降りた枝 ここで切ってるわけですよ。今年の初回にここで。こでね、そしたらいっぱい123455個出ちゃった、はい。なのでこれじゃあもう太ってしまうのでこれをどうにかしようということですからどれを残すかって考えた時にやっぱりまず第一にこれをグッと下げてみて枝を下げた時に横横に残るものを残してあげる。下に下がってるやつをまず取って横横になるように。 この上2つを取ってあげるとちょっと横横に目が残りましたよね。ここもね分かりづらいけど一応は枝なんですこれ。なのでこれも少しグッと下に下げてみて横横に残るやつを残す。要は目っていうのは残した方向に行くんですよ。これだとこっちに行くしこれはこっちに行く。そうするとここは結構 花にぐっと開いちゃって、あんまりかっこよくなくなっちゃうわけです。で離れ離れになってしまうので、これって後々針金でこうやってぐっと近づけるんですけど、うん、もう目の段階でこの開きを抑えることはもちろんできるんです。残すあの目によってこの枝をぐっとぐっと冷めたいときにどれを残すかって考えたら、この絵ここの枝ってこっちに行きたいわけです、うん、なので。 ここれとこれと残しちゃえばいいんですよ別にハの字で間を開ける必要ないのでこれ切ってこれ切ってこれ取っちゃえば必然的に目はこういうふうにいくわけ、うんうん、そうすればここの辺のスペースもカバーできますし針金をかける必要がなくなったっていうざ っ, っくりポイントで言うと、まあ、横並び同じ力で。 考え方としては一回やっぱりちょっと枝を下げてみる、うん、目って上に向いちゃうんで、はい、それを下げた時に横横になるやつを残してみる。でやっぱり正面決めてどういう枝の配置にするかとかも考えながら、うん、そうですね後のことを考えながらやってもらえると楽かなというふうに思うんですけど逆に言うと針金をかけない前提でやる方法もあるんですよね。 目は下にこうやっていくわけですから。だからそうするとあんまり。ね、か、針金かけた方がいい木ができるので、うん、針金をかけた時を想定して。取ってあげると、いい木ができるんじゃないかなっていうふうには思います、ね。じゃ、ちょっとこの木もや、やっていきましょう。もうん、やってください。遅らしてやる場合とかもあったりする。芽かき。芽かき。ああ、そうですね。要は。 かかので取れちゃうう場合とか、うん、目がねそう、うん、結構出てくるのでそういうのはやっぱりそういう危険がありますんで遅らせる人もいますしちょっと大きくなってからってことですねそうそうそうそうやる人もいるといるただ早めにやるメリットとしてはあそこが太るのを防止できるっていうのとてこと、ね、あとは無駄な力をその前に使うっていうのを防止できると まあ、ある程度これ ざ, ざっとできましたんで今少し大きいやつ、はい、でうちの商品でちょうど目がいっぱい出てるのがなかったので、うん、教室の生徒さんの借りますけどもこれも複数出てる場所があるんですよねこういうところとか年の冬秋ぐらいにかけた針金なんでしょうけど要はもう針金かかってるからあと1年ぐらい外さないわけですよで、例えば今こうやって 1つ目を切ったところから4個ぐらい芽が出てます、うん、ってなった時にもうこれ以上針金かけないわけですから、うん、上と下を残してしまうとこうなってしまうんでまた針金でこうやって戻さなきゃいけないんですよね。うんうん、なのでもうこの時点で横の横のやつを残しといてもらえれば綺麗に芽が出てきますよっていう伸びていきますね。 ここで綺麗にこうしとくと、横, 横にしとくと、後々のち針金かけな く, ててく、そう、この時点で揃ってきま、うん、自分が楽になりますね、それやってあげる、うんうん、という、<笑>ということが目、ね、かきでした。これは、これもなんかありますか。同じ。同じ、同じです。 まあ、基本的に大きくてもちっちゃくても大体基本は一緒ですよね基本は一緒、うん、ただ要は目かきって 木, の木をきれいにするっていうこともあるし、うん、後々の自分を楽にするっていうこともあります、ね、なるほどまあちょっと見てもらおうかなじゃこれも教室の生徒さんのものなんですけど、うん、目かきができなかったところがどっかにあるんだよな目切りじゃなくて目 か, 目かき目か き, き目切りしたけど 経理があままりうまくいかなかったところみたいなこういうところとかもここに枝が抜いた跡がありますけど枝がこうやって細くきてるのにここがポコッとなってるわけじゃないですか。と、うん、いうのはここに力が集中しすぎたのでここが太っちゃったっていうかそういうことになってしまうのでしっかり細い枝が網網田のようにふたばたふたばでつながっていく方が綺麗なのでそういうのを。 防止するっていう役割がありますね勢いが強いとこういう風になってしまうんですよ何個ついてるんだって話ですよ ね, いいねこれも早めに処置してあげないとだんだんだんだんここに力が溜まってボコってなっちゃうここができちゃうコブができこういうところもすごい大変なことになっちゃってるんでグッと下げた時に横横になるやつを使って作ってあげるどうするかなこれ 選択肢としては、うん、これでもいいし、これでもいいんですよ。うん、これでもこ れ, これもこれはないな、うん。これで迷った時に、うん、これとこれだと少し間がここの間で広すぎて開きすぎちゃうんですよ。なんでこれも取ってこっちとこっちにするっていう手もありますね。やっぱり。ちょっと下向きに出てるように見えますけど、ね、しっかり横に横に行ってここもハイラ。 狭いですから、こうした方が切れないんじゃないいじゃの木全体にやってってあげるとなるほど枝先まで綺れな木できる1月ぐらいって特に何かに追われるって作業があんまり盆栽ってないんですよ、ね。追われると言ったら水やりぐらいですけど、うん、でもその間に木をより充実させる作業をしてあげることによって秋冬にかけてしっかり息ができて。 針金けもしやすくなってくるんでそのための作業を前段階の準備として夏にやってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思いますで、て盆栽世界でも言ってますあ、盆栽世界出てましたそれでも<笑>木のためを思った夏場っていうふうに言ったんですけど、うん、絶対にやる必要はがある作業ではないはずなんですこれって、うん、でもやってあげた方が絶対に良くなるという っていう作業をする夏にしてください。そうい う,、はい、う, いう夏にしましょう。はいはいはい。目書きのやり方。目書きのです、はい。お知らせはありますか。9月の23、24、25で。はい。突然フェス。突然フェスそうだ。第三回。当然でもちょっと商品差ぬ、ね、ますね。はい、<笑>集めますんで。期待してますんで。はい ということですね。二十三日が金曜日は、ええー、こビールさんも来るそうなんで、皆さん。乾杯して。電車で来てください。電車で来てください。今、今いっぱい飲みましょう、はい。はい。また。よろしくお願いします。ありがとうございました。